はいどうも皆様こんにちはラッシュゲーミングのグリートです。えー、今日は僕の一日のルーティンのようなものを撮ってみようと思います。約数ヶ月前に今実写動画を、ルーティン的な実写動画を撮ってみたんですが、そこからね、まあ、気分が乗らずずっとね、こういう実写動画を撮らずにいました。今日は特別なね、イベントがあるわけではなく、まあその大会とか外仕事もなく、まあいつも通りゲームの動画配信して、編集して、筋トレしてっていう一日になってます。本当と何も、 何もない一日ですけど、コールドを出たらこういう動画を撮る暇がねまた減ってしまうので、ちょっと撮っていこうと思います。皆さん動画の前によかったらチャンネル登録と高評価ねぜひポチッとするだけなんでよろしくお願いします。はい、ではまず気象から見ていきましょう、えー。僕は寝ている時に必ずホットアイマスクをつけてます。使い切りタイプではなくて何回も使えるタイプの、えー、USB のホットアイマスクですね。 疲れを取るためっていう理由もあるんですが、僕ですね、寝てる時に、あの、半目になってるらしくて、もうドライアイになったのそのせいじゃないかなと思うんですが、まあ、寝てる時に目が開かないように、こう、アイマスクをね、こうつけ、なるべくつけてるんだけど、起きた時に、高確率でどっかに行ってますね。で、ここで、一旦携帯チェックですね、起きたら。もう起きたらすぐ、やっぱり携帯見ちゃいますよね。 まあ SNS やら、えー、YouTube やら、ちょっとざっとチェックした後に、ここでもう一回寝ます。そして起きて歯磨きしたら、速攻プロテインですね。もう、すぐ、すぐ、タンパク質、補給しないといけないので、えー、プロテインはゴールドスタンダードの、今はこれ、ダブルリッチチョコかな。前までコーヒー味とか、いろいろ試してたんですけど、ダブルリッチチョコはやっぱ一番飲みやすいかな、っていう、個人的に。そんな古かな<笑> ゴールドスタンダードすごいあの溶けるの早いんでそんな振らなくていいんですけど<笑>蓋の捨て方すごいなそんな慌てんでもいいのにああ朝食ですね全卵3つと卵白1つだったと思いますあとキャベツとベビーリーフと白米で味付けはトマトケチャップもうほとんどないですねこれね出るのかなこれ そしてこれもらいもんなんですけどシャーザクの一味かななんかすごい辛いやつですね。これで食べてきます。ヘアセットはもう僕すごい適当ですね。もうワックスドワーってやってスプレーバーってやるだけなんですけど。 まあ、だいぶ黒髪部分伸びてきたんですが、もう正直ブリーチするのやめようかなと思っていた虫なのでこのまま黒髪部分伸ばして、だけど完璧な黒髪じゃちょっとなんか物足りないから、まあブリーチはしないけどなんか色入れたりとか色々あるじゃないですか。黒髪にちょっとちょっとうっすら何か色が入ってる髪でいいかなと思って。 そしてこれからゲーム動画を撮ろうというところなんですけど、その前に必ずと言っていいほどコンビニにコーヒーを買いに行ってますね。まあ、カフェオレだから脂質多いじゃねえかって筋トレゼンに言われそうなんですが、まあたまにです。たまにカフェオレ。あとね、起きてからすぐゲームするとなんかちょっと調子悪いんですよね。やっぱ一旦外に出て外の空気吸ってちょっと歩いて、でコーヒー買ってきて家に戻ってきて、さあゲームやるぞっていう方がなんかこう、 スッキリするし、切り替あの集中力がこう、パッて入るんで<笑>、いつもコーヒー大体買いに行ってますね。動画撮影始める前に、まあ、サクッとね、ウォーミングアップとして、没頭ちを100体前後だけサクッと打ちます。まあ、さっき買ったコーヒー飲みながらって感じですね。まあ、気分ちょっと切り替えつつ、で、センター進みつつ、敵の方が多分エリア入ってますね、人数。えー、ここから登ってみるけど、正直いけるかどうかわからない。ちょっとチャレンジですね、ここは。 なんとか入れたでスタン入れてちょっと今のスタン危なかったなで、もう一枚やってで2回窓いないか確認いますねで下入ってきたでしょう上の敵は今ダメージ与えたから引っ込むはずオーマイガ お, お, お おお僕は動画編集は全部自分でね昔からやってますやっぱり最近は YouTuber やストリーマーさんはこう編集者の人にこう動画を渡して編集してもらうっていう方が、ね、主流になってると思うんですけど、まあ、僕はそんなにね難しい編集もしないしやっぱり自分の動画を他人に投げて編集してもらうってなると やっぱ細かい部分で自分が納得しないような出来になったりとか、まあ、その辺のやり取りもちょっと嫌だなっていうことで、まあ、全部自分でやってますサムネも全部自分で作ってます例えばこのハセシンとのウォーゾンの動画などは下にねウォーゾンの壁紙を貼って、まあ、ちょっと色変えて、えー、ぼかしを入れて集中線入れてハセシンの画像を入れてデモ字入れたりとかこちらはこの前あげた核のね動画なんですけど えー、例えばこの AK 切り抜いてちょっと色合いを結構いじってます。デフォだとね、かなり暗いので、まあ、明るさ上げたりとか色合い濃くしたりとかハイライトとかシャドウとか、まあ、ハイライトちょっとパッてこう上げるとピカーって光ってね、まあ、ちょっとサムネ映えがしますね。 こちらもこの前あげた、えー、環境紹介動画のサムネなんですけど、まあ、これはねサムネの最後に、えー、フィルターでシャープっていうのでこうフィルターをかけてるんだけど、まあ、これを入れるとうバチってねなんか質感が変わるんだけどちょっと動画じゃわからないかなそして撮影と編集が終わったら、えー、トレーニング前の、えー、パスタをこれから食べますと はい、今日のトレーニングは胸トレですね。えー、この前あげたルーティン動画でも胸トレだったような気がするんですが、えー、次はちょっと違うトレーニングあげたいですね。まあ、今回はダンベルプレスを1種目目に持ってきて、ちょっと重量チャレンジしたいなってことで、ま, あ、まずウォーミングアップ2 0キロからまあちょっとやってます。よくベンチプレス1 いくつですかって聞かれるんですけど、今はね、もうやってません。筋トレ始めたての頃はちょっとやってたんですけど、まあ、全然うまく効かせらんなくて、で、ダンベルに変えてからすごいあの胸が成長したので、もうずっとダンベルでやってます。まあ、主にフライ系、ダンベルフライとダンベルプレスが中心ですね。 僕ね、いつもね、1種目目にフォームが崩れてもいいから、この重量にチャレンジするセット一つね、入れてます。本当にもう全力で、もうまあ4回とか5回とか、まあ、3回の時もあるんですけど、本当ギリギリフォームが崩れてもいいから重量にチャレンジする。まあ、フォームこれね、左全然下がってないですね、やっぱり。これ3 4キロでやってみてるんですけど。で、ここでちょっと重量落として32で。 上げてます。 各種目、えー、メインセットは2セットで組んでます。で、インクラインのダンベルプレス30キロでやってるんですけど、まあ、1種目目でもう疲れてたせいか、もう全然ね、もう左が下がってないんですよね。まあ多分肩甲骨が硬いせいだと思うんですけど、まあこれはしっかりストレッチしないとなって、まあ動画撮ってみて思いましたね。 インクライダンベルプレスも一瞬目に持ってきたらパワーが残ってるので、まあ、12回ぐらいちゃんとしたフォームでできるかなって思います、えー、これはね今回あのプレス系をやった後に軽い重量でダンベルフライをやるっていうものなんですけど、えー、なんかインスタでやってる人がいたので試してみたんだけど、まあ、あんまりちょっと合わなかったかな<笑> トレーニング終わって帰宅してシャワー浴びたら今日はね COD の公式生放送でも MC をした荒木美鈴さんとちょっとねバッティングセンターに行ってきます。 すげえ危ねえ<笑>危ねえ危ねえおおお、ほらほら見えてきてるってバトおおおおっおっおっおっおっおっおっっ もう、えー、2点だって。 ご視聴ありがとうございました。えー、Twitter と Instagram もやってますので、動画概要欄からぜひチェックお願いします。というわけで、お疲れ様です。